はいさどこまで<笑><笑> はい、三二一で。はい。みなさん、こんにちは。はい、こんにちは。おばちゃいタイムでーす。<笑>はい、今日は。はい。はい。今日は、えっ、ー、とですね、そう。世に言うキラキラネームについて、ちょっと語ってみようかなと思います。うん、というのはですね、昨日、ええー、ちょっと面白い記事。けたんですけど。はい。イースかアメリカか、どこかの、えっ、ー、と、飛行機。うん にに乗る時にまあ、親子が乗ったんですけどその子どもの名前がすごいキラキラネームで、うん、で本当に、まあ、なんでこんな名前を付けたんだろうみたいな感じの名前なんですよ個人的な意見ですけど、うん、でそれで、えー、それを読んだその、えー、係員が、えー、空港で。 えー、っとちょっとなんか笑ってしまってでそれをまた同僚とかに見せたり、うん、でフェイスブックにその名前をあげて、うんえーでうん、こんな名前を付ける親がいるんだみたいな感じのことを書いたらしいんですよね、うん、でそれを、えーっとまあ、見た母親が、えー、っと航空会社に対してクレームをしたっていう、うんうんえー、記事が載ってたんですけれども、うん、まあでもねその<笑>。 なんでで子供がね親に「なんで私の名前はそんを見てそんなふうに笑うの?」みたいな感じで親に質問したらしいんですよ、ね<笑>うん。で親は世の中にはいい人もいるけど悪い人もいてみんながいい人なんじゃないいい人じゃないんだよっていうふうに言ったと言うんですけれども、うん、でもまあ一個人として私はその。 そういう名前をつける親にも責任があるんじゃないかなって思うんですけど。うんうんね<笑>まあ、難しいですね。<笑><笑>まあそういうことからちょっと、えー、日本とかインドにもキロ、うん、キラキラネームってあったりするかなっていう話をちょっと話していこうかなと思います。うんうんうんうん、はいよろしくお願いします。は い,、はいはい。で多分その。 インドで日本語を勉強している人も、えー、これを聞いてくださっているかもしれませんので、うん、まずはそのキラキラネームっていう、まず言葉の、まあ、意味というか、うん、語源は何なのかっていうのをまず説明して。知ってますかはい。いこま先生、まあ。語源です、語源。というか、そ、う、の、んまあ、キラキ ラ, いキラい、まあ。いいですね。簡単に言うと簡単に言うと、まあ、漢字を、漢字を先につけて、うん 違うか、はい、逆ですね、うん、当て字で漢字を当て字ですねつけるじゃあ、うん、例えばそのルナの例があでじゃあルナはどのその漢字はなんとなんの漢字でルナと、うん、月と書いてルナと読ませるとか、はい、月と書いて英語のルナのルナとして、はい、それでそのキラキラネームってい う,、ねうんうね、いわゆるそのデスノートが例えばインドでは有名だと思うんだけどデスノートのなんか キキキラーですか？主人公の名前がなんか当て字であまあキラキラキラキラネームになるんですかね。まあ、漫画の ね,、うん、のねあの出てくる人たちの名前は、はい、みんなそんなのが多いような気がしますけど実際 ね, ね実際のねあそのあまあ今まで。 典型的な日本人の名前として使われていた名前ではなく、うんうんうん、そのカタカナの名前例えばアリエルとか、うんうんうんえー、とキティとか、うんうんうん、プリンとかそういう名前をカタカナではなく、うんうん、それに無理やり漢字を当てて、うんうんうんえー、違う読み方で読ませるというのが最近流行ってきたっていうねそ、うんうんええ、ことなんですけど。 日本でも名前に関する法律とかもありますよね。ありますね。あの使ってはいけない感じっていうのが一応決まのす。一使ってはいけない感じがある。はい。えー、じゃ、その名前では絶対に使えない感じがあって、まあ代表的にとても有名なのがいちご。いちごっていう、えーえー、食べるいちごですけど、は、えー。えー 名前としては使えない使ええなないい、その理由は理由はちょっとわからないですけど、うんのうん、使えないっていうのは私聞いたことがあます、えー。それは法律としてはい法 律, で決まってで法律があるんですねそのん、えー、あ皇室の名前とか何か関係ある名前はダメかなと思ったんですけど中国いそれはない国皇室はね別に同じ名前だったらみんな喜ぶぐらいだから、うん、あ,、うん、あは ね、そうですねアイコって名前がバーってすごい入っ て, てみんなアイコにしてましたね、うんうん<笑>うんまあ、日本はね、ツイッターのチェンディングが入ってくる前から流行りの流行りが好きな国だから<笑>そうですねそうですねうですねキラキラネームはまあ日本では結構最近本当に 学校で名簿を読むときに先生たちがとても困るっていう現象が起きているらしくて、うんうんうん、インドではどうですか、えー、インドの親はあんまりこう実験しないっていうふ<笑>うななずその<親>インドはそのキラキラには、まあ、キラキラとして定義できるかどうかは別として。うん この名前おかしいと思うのは、夫が思われるのは、違う地域の人たちが、お互いの名前を聞いて、ねはい、こう、ぜ、全然慣れてない音とかに出会って、あ、こんな名前もあるんだっ て, って。そうですね、うんだからう。うちもそうなんですけれども、初めて、その、妻の名前聞いたときは、<笑>なんだこの名前ってがあって<笑>。名字じゃなくて名前ですかあ、名前も名字もそうなんですけど、<笑>はい、名前も初めてだったんです。 あ、そう。奥さんのそうですね、はい。よくある名前なんです、ね、そうそうそう。今よく考えてみると、<笑>そう、あ、はい、あ、これ普通名前だなと思ったんだけど、はい、聞いたことがなくて、はい、初めてその、えー、そのまあ名前見たときは、はい まあ、日本人が見たら面白いといとそうですね<笑>はい、はいまあ、はの名前は別に確かにちょっと、うんはい、だから多分違う地域とかまた違う、まあ、言葉がねもう 何,、まあ、何百なんだけど、まあ、一応その二重言語があるこの国だから、うんうん、違う言語を母語にしている人たちが、はい、そのお互いに願う時はああこの名前ちょっと。 違和感感じるっていうのがあるんですけど、ねうんうん、ただその可能性がないですよね漢字っていう絵 で,、うん そ, うでねうん、その概念を表すそうです ね, そのそう で, すね、うん、でもすごいなんかその西洋っぽい名前をつけたりとかいうことはないんですかインドあそれも多分。 宗教宗教によってはね。かクリスでインドはそのキリスト教に改宗した世代でもこう第二世代とかになるとちょうど半分半分になってて名前がインドっぽく、はい、まあインドっぽいって言ってもあれなんですけど、うんはいはい、インドっぽく、えー、名字がそのお父さんとかお母さんから。うんはいいあの 受け継いだその名字名前。宗教関連の言葉を使 う,、うん、うですね。うん、はい、うん。宗教の神さん神様の名前を。キリスト。まあキリスト教の名前、はいまあはいはい。サミュエルとかね。サミュエルとかはい。はい、<笑>そうですね。はい。セフとか。ジセ フ, とかセフとか。はい、ね。やっぱり宗教関連が多いですよね。だかインドの名前でも神様の神宗、うんね、教の大体神様の名前をつけちゃうんうですね。うん 名前を聞いたら、結構宗教ってわかりますよ、ね。すぐは、まあ、あの、ね、親の宗教がわかるっていうか、うんはい、そうそう属するそのなんて。宗、はい、教コミュニティが分かってしまう。そうですね、はい。うん、最近なくな区別できるようになりました。うん、<笑><笑>名前で。<笑>うん、ま あ, あ、あと地域もわかるんですよね、苗字で。ではいはいはい、苗字で地域は大体は分かる。分かりますね。まあ、もちろん親の、親かその、うん、まあ。 もともとはど、どこからっていうのがわかる、うん。最近は転勤とかで、人がね、いろんなところに行ってるから。うんまあ、いろいろあるんですけれども。うんはい、まあ、あるさあ、あるっていうのを、まあ、一応神様。そうですね、はい。はい、あの、あの対応。対応です。<笑><笑>まあ、そういさんも同じですけど。そう、そうね、意味は同じです。<笑>はい、通、はいはい、りそです。<笑> そ, うです<笑>そうなんです。はい。<笑><笑>本当に。 一つの神様をとってもいろんな名前があるんで、うん、つけ放題ですよね。うん、<笑>だから地域によっては、各地域の神様の名前が違う名前使われてて、うんうん、それが今、少しずつこう統一はさ れ,、うん、されてる、統一してる、統一して る, して る, してる人たちもいますけれども、この間また、またバンコクの話になっちゃいますけど、<笑>バンコクで有名なお寺であるんて。 ああそうですね。でまあ一緒に行ってたフランス人じゃなくてベルギー人のあの友達がこう あ, のあるっていうのは何ですか分かりますかって言って、うん、まあ対応ですようちの同僚のサンスクリット語でええー、サンスクリット語分かりますか<笑>うんまあたまたま一人の名前が<笑>そうだったもんね<笑>あそういえばタイタイもな 人の名字がとってもその昔のインドの人の名前に、ねうんうん、インド の, その影響というかタイの空港に飾られているなんか蛇を引っ張る像があるじゃないですか、うん、モニュメントでしたっけシュワルナブーミー空港ですか、はいうん、もう空港名もシュワルナブーミーですから、はい、空港の名前もインドっぽいじゃないですか、うん、シュワルナっていうのは<笑>金のブミーは、はい 土地、土地あ県の周辺なので、蛇を も, もうわかっちゃうんですね。はい、阿部さん、サスケッとが分かるからね。す<笑>ご<笑><笑>いサスケットがわかる。<笑>いやわかる。<笑>まあでもすごいありきたりな名前は分かりやすい。うん、そうなんだ。そう。でうそのタイは結構ヒンズー教の影響をかなり受けているので、はいえー、神話とかもかなり入っているから、はいはいうん、あだからその蛇を。 ヒンズー教 の, の神話の何かいらっしゃる部分ですよね。なんて言ったっけ昔がシャムじゃなくてシャムシャムシャムじゃなくてでも多分関係があるかもしれないですけどシャムがシャ ム, シャムっていうのはシャムはいはいはい。シャムですねはい。あ あ, あ同じシャム<笑><笑>が何億人 も, 何万人もいるから。<笑> そのの日本の鈴木と一緒です、ね、<笑>私、初めて日本に行ったときは、鈴木さんに会って、その鈴木さんがたまたま鈴木で働いていて、しかも15歳の 僕, 歳の僕が、もしかしてこの人が鈴木<笑>鈴木の社長って言わてる<笑>そう。一番多かった。一番多かったのは佐藤で。あ、一番多かったのはの佐藤、ね、あで。あ藤あ藤2位 が, が, が鈴木で鈴木、ねはい<笑>。ということで。 ちょっと話がそれましたけど、はい、日本のね、キラキラネームを、うんはいうん、キラキラ名前じゃなくて、<笑>キラキラネームです、ネーそこもちゃんと区別が。ね そ, うねはい、そうですね。はい、<笑>日本、さすが日本です。<笑><笑><笑>じゃあその、プーっていう名前がプーっていう名前がで<笑>、ね、それも本当なのか、私もインターネットで見たことしかないからわからないけど。うん じゃプの漢字が。<笑>黄色い熊。黄色い熊と書いて、ープと読む。あと何か面白い。ピカチュウあ、ピカチュウじゃ漢字が。光る。に宇宙の中。宇宙の中で。あ、ピカチュウ。宇 宙, 宙, 宇 宙, 宙は読めますけどね。ピカはなかなか<笑><笑>読めない。<笑>ちょっと難しいかな。ね、<笑>多分日本語を勉強してる人にとっては、これ。 結構いやかもしれません。<笑>まあ、キラキラネームもそうなんだけど、普通の当て字、当て字っていうか、普通の日本人の名前がとっても。うん、その漢字の読みがわからなくて、うん。教科書で学んだ漢字と、うん、実際人の名前っていうと、はい、まあ、日本人はもうこれ当たり前なんだけど。ねうん、日本語を勉強してる人から見ると、なんだこれと。思いますね。うんはい、あとは、うん、なんか、名前でしか読まない読み方とかもあるじゃないですか。ちょっと例が思い浮かばないけど。うん 勇気とか、あのヒロキ、ヒロって書くあ、そうです、ね、あの何衣編に衣編にたニじゃないけど右って書くか、まあタニってタニでしたっけ、タ、は、ニ、いはい、ですよねはい、書くか、でえっ、ー、と、ユウとも読むしヒロとも読むそうですね、うん、ふたとり読み方があったり う子、ん、さんなのかひろ子さんなのかわ<笑><笑>からないそれはキラキラネームにはならないではな い,、ね、ではないですねなな、うん、そ, れそれはそういう読み方があるから、うんうん、じゃあ例えば日本の歌手で「気づきみなみ」っていう歌手がいるんですけど「うん、その南の海」って書いて「南」って書いて「 うん、まあまあ、キラキラネームじゃない、うん、昔から、ね。それ多分、サウッドシーンになったらキラキラネーム。<笑>あ、それがそうですね。インドよ、インディアンオーシャン。<笑>南の海で、うん。インディアンオーシャンになったら多分キラキラネーム。<笑>そうそうなります。そうそう。そういえば、インドの有名なバンドがインディアンオーシャンには。それをね、<笑>はい。まあ、バンド、<笑>バンド、バンド名といえば、<笑>まあ、人の名前じゃないですけど、ポルノグラフィティってどう思いますか<笑><笑> 当時小学生とかだったのかなで全然意味わからなくてポルノポルノって言いましたけど、うん、<笑>ポルノ見に行くって感じか<笑> T シャツで「i l o v e ルノっていてった<笑>れはちょっと問題ですよね<笑>そうですね、うん、あやっぱり気 づ, か気づかなかったんですね知らないですよそんな言葉を、はい、お父さんに言われて 初めて知りました。お父さんが何て意味知ってるのって言われて。あ、そうかそういうこと。ポルノポルノって言お父さんにその、意味知ってんのかって言われて<笑>、知らないって言った<笑>教えてくれました。まあ、この間あの、ツイッターで見たんですけど、うん、インド在住の日本人が、こう、アイラブで、ポルノは、ガタクナ で, で、ああ、あグラフィティになって。下に、こう<笑>いあの、日本語わかるインド人がいないようにって<笑>。<笑><笑> これは発売ですか<笑>自分で作ったりとかちょっと面白いね<笑><笑>日本語の教室では着られないですねちょ<笑><笑><笑><笑>、うんまあ、せキラキラネームつけるなら、まあ、個人的な意見ですけどカタカナでいいんじゃないのって思っちゃいますね、うん、それは法律上はか大丈夫で す, か夫です、はい、名字は漢字じゃないとダメっていう法律があったような。 あもでで漢字ゃでですか、ね、なかな情報じとか関係あるのかな、ねうん これ初めて聞きました。いちごがダメっていうのは。トマトとかだったらわかるけど。トマト感じないしね。あまりにも、あまりにも。<笑>にもおかしい。<笑><そう><笑>戦後の法律ですよね、やっぱりどうなんですかね。うん、これまた後で、はい、ちょっと、えー、調べてみます。そうですね。いちごはまたあの、外国語を習うときはまた自分の名前がその外国語で変な意味になる ああまあありますね。はい、ね。例えばインドの名前で例えばオ マ,、うん マ, ね、マさん。オマ。オマね。オマさんね。ますね。ね、うん。あとさっきネギさんも。ネギさんもです、ね。<笑>はいはいはい。ネギ切れてる。<笑>まああるんですね。<笑><笑><笑>ちょっと待って。<笑>こんなことになるんだろうなと思って。<笑> じゃあ今日が最後のあ今年最後の撮影というか<笑>録音になりますので、えー、年越しの挨拶をさせていただきます今年も、えー、ご視聴ありがとうございました、えー、来年もどんどん撮っていきたいと思いますのでこれからもよろしくお願いしますよろしくお願いしま す, しま す, しますそれでは良いお年をい